えー、高松市内から参りました一時の一時の母でございます、えー、職業は衣服の法制修理を行っております私は 0% の立場ですが2030年までに 0% ということではなく今すぐに 0% にすべきという立場でお話をさせていただきます えー、私は3月11日、福島の原発以降、香川県に、この香川県にいながらでも、被災者の方たちに何かできないか、いろいろと考えて、ね、仲間と一緒に、福島の子ども、香川へおいでプロジェクトというプロジェクトを立ち上げまして、夏休みの道、いただけでも、思い切って子どもたちに外へ遊んでほしいと。 そう思いまして五式台で40名の子どもたちとその家族の受け入れを行いました参加者の家族のお母さんからは子どもが半年ぶりに外へ遊べることができた砂遊びができたすごく喜んでました中には家族と一緒に 来, れ る, 来ることができずに一人で参加した子どももおりました と心細 か, かったと思いますけれどもボランティアの方が100名以上の方がボランティアとして手伝ってくださいましたその方たちと触れ合いながら帰る頃には本当の家族のように皆さんなっていましたですから私はその子どもたちを見送る時に本当は帰ってほしくない 電量の高いところに帰ってほしくないこのまま香川にいてほしいそんな複雑な気持ちで送り出しましたそれが去年のことです私はこのプロジェクトを通じて原発のことをいろいろと私なりに考えました何パーセントを原発に依存しようが依存している限り 命と隣り合わせであるということ仮に事故がなかったとしても原発の問題はたくさんあります労働者の被ばく問題そして使用済み核燃料の処分など問題点を挙げれば限りはありませんですから私は即 0% にすべきだと思っています。そこで、私は大きく3つに絞って述べたいと思います。まず1つ目ですが。原発を止めれば産業が低迷するという声をよく聞きますが、本当にそうなんでしょうか？一旦事故が起これば産業が低迷してしまう。程度のことでは済まない。甚大な被害。が それれは福島を見れば明らかです何よりも人の命が大事であるということを思うと現在稼働している原発を即停止し再稼働もすべきではないと思っていますですから 15%25% の選択なんてありえないどんなに大変でも即 0% に 火事を起きる以外、今の日本に道がないと私は思っております。2つ目に申 し, 上げ申し上げたいことは、今の原発を動かしている仕組みを本当に信頼できるかということです。私は信頼できません。例えば、大井原発のように活断層の可能性を指摘されて調査すると言いながら、再稼働に踏み切りました。 福島の地獄後も線量が高いにもかかわらず直ちに健康に被害がないと言い続けて子どもたちに被爆させる結果を招きました事故後分かったことは危険性だけではありませんこの国のさまざまな問題点が見えるようになりました私たちがいかに正しい情報を知らされてこなかったか一部の人のためだけに物事が決められていたかが明らかになったと思っています 私たちの命や安全子どもたちの未来を託すことはできませんどうかこの意見聴取会においても私たちが述べた意見を反映させていただきたいと細野大臣には改めて思っております3つ目は原 発, にしなけ原発に依存しなければ成立しないような社会 原発を大前提にした社会仕組みそのものを見直すべきではないでしょうか広島長崎の経験から放射能の恐ろしさを知っている国でありながら福島でも一人被爆者を出してしまいましたこれ以上の悲劇を繰り返してはいけません今立ち止まって考える時ではないでしょうかすべての原発を止めてそこから議論を始めるべきだと思っています 最後に今個々の家庭ではいろいろ皆さん節電されていると思いますうちでもいろいろとやっておりますクーラーは使いませんし緑のカーテンやつだを使用して夏の扇風機で過ごしています掃除機も使えませんし昔ながらのほうきを使っております子どもも節電意識が高いですから喜んで手伝いもしてくれます 今の日本の技術や知恵を集めれば原発依存度をゼロにすることは不可能ではないと言います原発に命を預けて依存しながら生活をするよりも苦しくとも切断をしながら安心して生活ができる方を私は選択します多くの国民はその覚悟があると私は思っておりますですから 学部を決めて 0% に即価値を切っていただきたいと思っておりますこれで私の意見を終わらせていただきます